審査員による来賓の方々による審査でそれでは特別賞ということで三皇比叡神社賞庄内大会賞赤川花火大会賞というふうに準備していまして、えー、では初めに三皇比叡神社賞を三皇比叡神社宮司で発表そして表彰していただきたいと思いますお願いいたします賞状三皇比叡神社賞賞状連 黄での式団体は第15回お朝祭りに行って観客の皆さんを大いに魅了し謙虚の成績を収められましたよって感動を頂戴した者ものも全てを代表し名誉をたえここに称します令和元年8月18日お朝祭り実行委員会 いい委員長ま長かわ 内大会賞ということで発表していただきたいと思います広岡審査議員のお願いいたします発表と交渉をお願いいたしますそれでは省内大会賞を発表いたします 2名人大丈夫です、もう一か？どんな大きい副賞でも大丈夫です。おお願いいします内大大パイレットどもいい団体は、第15回おやさ祭りで観客のの皆によって 感動を頂戴したのものすべてを代表し名誉をたたえここに頂戴令和元年8月18日お休みつい実行委員会復行委員長まだ力、大力でございますおめでとうございます<笑>どうもありがとうございましたおめでとうございます ありがとうございます。おめでとうございます。お月様ありがとうございました。赤川花火大会賞ということで、これは発表表彰。保育者団法人鶴岡青年会議所、今日の佐藤様にお願いしましょう。お願いいたします。それでは。赤川花火大会。それでは赤川花火大会賞。発表します。福<聽说>ランド様です。 疾風ランプさん2名ここにいました。2名あいましたおめでとうございます賞<笑>状赤尾花火大会賞疾風ランプどの 団体は第15回おぎやさまりにて観客の皆さんを大いに魅了し当初の成績を収められましたよって感動を頂戴したものすべてを代表し名誉をたたえここに称します令和元年8月18日おぎやさまり実行委員長代表ででございますおめでとうございます<笑> ししまして来年度開催されます第30回赤羽花火大会の末席と第30回赤羽花火大会の大成功を記念した選手を送らせていただきます誠におめでとうございます。 おめでとうございますそして佐藤さんありがとうございます素晴らしい商品がおれましてありがとうございます